かわいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねって飲み切りの笑顔見せてくれるよそれではまず砥石の説明からさせていただこうかなと思います砥石包丁を研ぐためにまず必要なものといったら当たり前ですけどまず砥石ですよねこれがないと包丁が研げない で、砥石というのは紙のやすりとかと一緒で、数字でこの粒子の硬さとか細かさを表していきます。300番とか400倍になると結構粗い方で、がっつりと、ね、ザクザクと包丁を修正するように使うような砥石。で1000番とか1500番とかになってくるともっと細かくさらさらになってきて、まあ、その仕上げに使うような砥石という感じでしょうか。で、人によっては2000番とか3000番とか使ったりとかもするんですが、 とりあえず一般家庭においては1000番前後があればよいかなと思いますおそらくホームセンターに行けばこういう貝印の両面タイプの砥石が売ってると思うんですよ初めての砥石だったらもうこれで十分だと思いますこれは貝印のコンビ、えー、両面タイプの砥石で下が400番そして上が1000番になっているようなものですおそらく2000円とか3000円とかそのぐらいで買えるようなものっで、まあ、1回買っちゃえばかなり長持ちすると思うので まあ、安い投資だと思って、ちょっと揃えてみるとよいかと思います。で、これを使っていて、もっと物欲が湧いてきたら、こういう砥石とか、これはキング・デラックスっていう、多分、千1000番だと思うんですけども、1000番の砥石だったりとか、あと、これはセラミック砥石ですね、1500番のやつ、シャプトンというメーカーのものだったりとか、まあ、こういったものを揃えてみるのも面白いんじゃないのかなと思います。で、は、ではちょっと取く前に。 塗く前に砥石を水につけておいて、水をしっかりとこうねたっぷり含ませてあげなければいけないので、まあ何かしらこういうザルとかボールとかにお水を張って5分10分放置してあげましょう。そういうこでこんな感じになるとそのとぎトイからふくふくと。 泡がが出てくるるのがわかるかと思うんですが、とりあえずこのまま放置しますでまあこういうセラミックのタイプは水につけておくと逆によろしくないので初めての砥石でセラミックは買わないと思うんですけれども、まあ、もしセラミックの砥石をお持ちでしたらば使う前にちょっと濡らしてあげれば十分ですでは砥石を水につけている間にちょっと包丁の話とかもしていってみましょうか とりあえず、一人暮らしにおいても、ご家族暮らしにおいても、一般家庭でまず揃えておきたいなというのは、こういう万能包丁とか三徳包丁と言われるタイプの包丁ですね。そこそこ刃渡りがあって、で両刃であって、ステンレスとかでできていて、そこそこサビに強いと。ただ、こういうのを一本持っておくと、なんだかんだで一般家庭ではこれが一番よく使う包丁になるかと思います。 僕が使っているのはこれは貝印のプロセフト SE3000 という包丁なんですけれども、うんうん、いろいろ包丁を持ってますけどなんだかんだでこれが一番よく使うしもう6年7年8年ぐらいずっと使っているような包丁もしかしたら10年経ってるかもしれないです、まあ、なんだかんだでいまだに第一線で活躍する包丁です、まあ、SE3000 ってことだから多分2000円後半とかで買える包丁だと思うんですよ、まあ、興味がありましたらこちらも試して買ってみていただけるとよいかなと思います で、この万能包丁からスタートして、もっといろいろと、ね、あんなに売りたいな、こんなに売りたいなというのが出てくると思うんですよ。もうこれでも十分そのお肉切れるし、野菜切れるし、お刺身とかも 切, 切ろうとも切れるし、唯一できないこととしては骨をぶった切ることと、あと、ペティーナイフで使うような細かい作業がやりづらいということ。<笑>まあそんな感じで、切っ先がなんかちょっとこう、ね、厚いとか、先っぽがこうね尖ってないとか、いろいろあるんですが、まあ、こういうのが不満に思ってきたならば、 こういうい刃渡りがちっちゃくて尖ってるタイプのペティーナイフを買ってみたりとかあとお刺身とか米をぶった切ると用のこういうかたってやつですねこっち側はその刃になっていて後ろは平っていうタイプの歯型刃かたを揃えてみたりとかあと牛刀っていって先っぽがすごい尖ってて単純に大きいやつとかを揃えてみると良いかなと思います 普通に、あの、包丁専門店とかで買ったりとかすると、こういう絵のところに名前を入れてくれるサービスをやってくれたりとかするんですよ。わかりますでしょうかこれ、滝沢って入ってるんですけども、なんかこういうのあるとすごく嬉しいじゃないですか。1万円ちょっとぐらい出せば、まあ、こういうのやってくれたりとかするんで、まあ興味が出てきたらこういうのも揃えてみると良いんじゃないのかなと思います。まあ基本的に、その三徳包丁を使う方がほとんどと思うので、今回はとりあえず、両刃包丁。 こういう型刃じゃなくて、弱刃包丁を使って包丁を研いでいきたいなと思います。はい。で は, では、だいぶ砥石が水を吸い込んできてくれたみたいなので、まあ実際に包丁を研いでいこうかなと思います。いろいろとこの覚えておいていただきたいポイントはたくさんあるんですけれども、まあその辺はちょっと包丁を研ぎながらお話をさせていただきますので、ちょっとお時間いただいて申し訳ないですけれども、一通りこの動画を全部ご覧いただいた方が何かとスムーズかなと思います。 思いますとりあえず一番最初に気をつけたいのは、こういう布巾とか雑巾とかを固く濡らして固く絞って、まあ、滑らないセッティングをしてあげるということでしょうか。当たり前ですけれども、この上に砥石を置いて、研いでいくわけなんですが、そのときに砥石が、ね、一緒にこうバーっと動いちゃったり、滑っちゃったりとかすると、まあ、最悪指を切ってしまったりとか、怪我をしてしまうことになりかねないので、まあ、この滑らないようにするセッティングはしっかりとやってあげるとよいかなと思います。 で、先ほど僕がお勧めさせていただいたこの貝印のコンビ砥石に関しては、こういう台座がついているので、まあ、せっかくだからこれも使いましょう。ある程度、高さバターがやりやすいんですよ。あの低すぎるとその指が当っちゃったりとか、包丁が、ね、使えちゃったりとかして、逆に危ないので、ある程度こう高さを出してあげるためにも台座を使ってあげると良いかなと思います。で、とりあえずちょっとやってみましょうか。 荒削りからスタートしてみたいと思います。400番のホースを。熱ない。はい。<笑>とりあえず<笑>この中では僕はこれが一番どうでもいい包丁ので、とりあえずここからやってみたく思います。こんな感じで研いていきます。はいはいはいはい、で。 で裏返して逆側もこんな感じでトイレっていってあげるわけです今ちゃちゃっとやっちゃいましたけれどもとりあえずここで気をつけていただきたいのは右手と左手をこう完全にリンクさせるということですね右手でしっかりとこの包丁を握ってで、こう傾かないように 左, と左手 の, この指で。 この補助をしてあげつつ、で、右手と左手を完全にこうリンクをさせながら向こう側に持っていくと。このときに右手がこう先行してしまうと、まあ、このぐらつきが出てしまってうまく解けない。で、左手が先行してしまうと、もう考えるだけでもちょっと恐ろしいことになってしまうので、で必ずこの 右, 手の右手と左手の動きがリンクするように心がけてみてください。慣れないうちはとにかくゆっくり、そしてここ、この左手の親指を。 この包丁の背に当てながらやっていったりとかするとこっちが先行する分にはねもう別に何 回, 何回かやればいいんですけれどもこっちがいっちゃうとちょっとあれなのでこの親指をストッパーにしてゆっくりとやっていってみていただけるとよいかなと思いますゆっくり、えー、このぐらいでもし仮にちょっと指がずれちゃったと思ったらその場でちょっと一回止める その指が先行しちゃったとかそういうの関係なくなんかちょっと意図しない動きを包丁がしちゃったら必ずその場でこう と, とという感じ必ず止めるという感じですでうまく研ぐためにはこの角度と押しの強さがすごく大事になってきます角度よく言われるのがそのこの刃を置いてこの包丁を角つけたときにここの間に 10円玉が2枚入ると良いと言われております例えばこれだと寝かせすぎでこれだと開きすぎここの合間が10円玉2枚ぐらいの厚さになるようにしてで一定に向こう側に持ってって戻す向こう側に行って戻すという作業が良いとされていますが、まあ、実はこの辺ちょっと歯の種類とかによって違ったりとかするんですけど、まあ、目安としてはそんな感じですで押す押すときに軽く押しながら 体重を乗せるというのはちょっと大げさですけれども軽く押し付ける感じで押すで引く時はもう力を解放して軽く引く押す引く押す引く押す引くこんな感じでやっていってあげましょうで慣れないとそのちっちゃいところでこの細々細々とやりがちなんですよちょっと極端に言うとこういう感じで。 これだとその砥石の一部分だけに、ね、すごいこのダメージを与えてしまったりとか、歯にもあまりよろしくなかったりとかするので、できるだけ大きく砥石の全面を使うような感じでやっていってあげましょう。で、えー、とこの砥石のサイズと歯 の, サイズはもし歯のサイズはもちろん合わないので、でまあ、この大きさによるんですが、この場合だったら4か所ぐらい。 に分けてあげるとといいかなと思います。ここでまずちょっと研いで、次はここで研いでいく。で、この辺で研いで、さっきもちょっと重点的に飛ぶみたいな感じで、大体4ブロックぐらいに分けてあげる感じですね。で、この回数とかも、歯の状態によるんですけれども、とりあえず5往復ぐらいを目安にやってみましょうか。5往復。端っこから、1、2、3、4、5。 たら、ななんとなく次のブロックに移して、えー、ゆっくり、1、2、3、4、5、次のブロック、1、2、3、4、次、えー、先っぽに関してはちょっと角度をつけてあげないとここが当たらないので、えー、ちょっとよく見ながらやっていただきましょう、2、3、4、5、 こんな感じです。そしたら裏返してまた同じようにブロックを分けてこんな感じで溶いていただきますこっち側の向きのときは親指がストッパーになりましたけれども逆向きのときはこの人差し指とか。 ここら辺にこう当ててねストッパーにしてあげるとこう左手がこの先行することがないのでよいかなと思います、まあ、とにかくゆっくり怪我だけはしないようにやってみてくださいでこの砥石を、うん、研いでるとこの砥石のカスが出てくるんですけれども、まあ、この辺は適当に流しながらやっていきましょうそのこの細かさによってその砥石 の, このカスの扱い方が違うんですけども、まあ、この表面が乾かないようにだけで最初は気をつけてやっていただければよ い, いかなと思います でこれを好きなだけ繰り返していくととりあえず今回は2周してみましょう5回5回で1周今1周したので次2周に行ってみます123451234512345裏返して12345 こんな感じですでこう何回か研いでいくと帰りっていうものが出てくるかと思いますうまく包丁が研げていれば帰りが必ず出るはずなんですけれどもちょっと帰りの話をさせていただきましょう帰りとはうんとこう歯がありますよねこれがその包丁の歯だと思ってください野菜切るとえおースパンスパンスパンスパンスパ ン, スパンって感じの歯だと思ってください 包丁を研ぐってことは、この金属を削るってことなの で, で、まあ、刃のこっち側を砥石で削って、こない逆側を削って、こっち側を削ってっていう感じで、これをこの鋭利なものにしていきますよね。で、うまく研げていると、この刃の先っぽのところが、こういう感じでこう曲がるんですね。こんな感じです。わかるかなわかりづらいな。こういう感じで曲がります、先っぽが。うにゃって。 曲がるというか金属片がつくという感じなんですけれども、この返りを最終的に落としてあげましょう。ある程度取いたら、えーと、このカスをとりあえず落としてあげて、そしてちょっとこの指で撫でるような感じで、こっちの刃を触ってあげましょう。そうすると、なんかザラザラしたものを感じると思います、刃 の, の先っぽの方で。このザラザラしたものが、さっき言ってたこの刃がね、 曲がってしまった回りになります。回りを落とす時ときは本当軽くで大丈夫です。うんと、まあ目安として2往復やってみましょう。回、えー、りを2往復<ス>。こんな感じです。そうすると。 さっっきののザザラザラががななくなったかかるかと思います。返りが全く出てなかったら実はあんまり研げてないです返りがしっかり出ているようだと結構しっかり研げているっていう一つの目安になるんですけれどももし返りが出ていた ら, からそのままだとねあまりまた切り味がよろしくなくなってしまうので、まあ、ちょっと軽く落としておいてあげましょうで今400番の方の粗とぎでやりました で、日常的にも月に1回ずつぐらい、うんまあ、使用頻度によりますけれども月に1回ずつぐらい包丁を研いであげていればもう1000番の方でも十分です荒研ぎしなくても全然大丈夫1000番の方で軽く5分くらい時間を使ってあげて研いであげればもう十分、えー、刃の切れ味が持つかなと思いますでやり方はほぼ一緒、えー、何個かブロックに分けて角度をつけて押すときに軽く押しながら押して で角度が変わらないように気をつけて軽く引く1を引くで2345、まあ、こんな感じで繰り返していくような感じでしょうかで、慣れてくると砥石は大きい方が断然やりやすいので、まあ、興味があったらこういう大きい砥石を用意していただけるとまた面白いかなと思います で, でもやり方は全く一緒1 2 3 4 4 5 1、2、3、4、5でまたさらにそのちょっとしたコツなんですけれども下半身を安定させて研いでいくとよいかなと思いますその下半身がこうブラブラしてしまうと上半身もブラブラしてしまって手元もブラブラしてしまうので、まあ、こうちょっと斜めにこのハの字で構えたりとかあとこういう壁とかに少しよくかかる形とかもいいですし 僕はちょっと先ほどから動画を見ていただいてわかるかと思うんですけれども、結構この左足の膝をこの壁に押し付ける形で下半身をはあの安定させていることが多いです。まあ、この辺はその皆さんの、なんていうんですかね、癖といいますか、やりやすい方も見つけていただければなと思うんですが、そんな感じで下半身を安定させていると、まあ、手元もぐいつかずに良いかなという感じです。 乾いたら濡らして、でセットして、まず5往復。裏返して、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。で、また裏返して。 がじしうまた返りが出てないかちょっと見て返、えー、りが出てるようだったらまあ少し落としてあげると。 こんな感じで一通り終わり終わりじゃないか一通りって感じです。である程度この作業を重ねていったら、えっ、ー、とこの親指を使って切れ味の方を見ていきます。うんと。とりあえず、この単純にその親指の爪にこの包丁をストンと乗せるんですけれども。 うん、このときに軽くくいっとなんか食い込む感じがあったならば、まあ、よく溶げているかなという感じです逆にこれがポンといったときに刃先が全然食い込まずにそこそこささささと横にずれてしまうようだと、まあ、ちょっと溶げた方がよいかなという感じでしょうか、まあ、初めて包丁をとぐとなかなかそこまでいかないと思うんですがとりあえず目標としてはこの親指にストンとちょっと食い込む感触があって横にこうずれないこの辺を目指していただけるとよいかなと 思います。で、全体的に中指とかをうまく使ってこの切り味をちょっと見ていくわけですねで、どっかしらにその切り味が変わるポイントなんかツルツル滑ってしまうようなポイントがあったらそこを修正していくとだいたい僕は毎回毎回その先っぽはすごく怪しくなるのでやっぱこの辺がちょっとツルツルするかなって感じですね、えー、そしたらまた そこだけ有念に取り分けます。そうするといい感じでわお食い込んだぜという感じで仕上がりって感じでしょうか そで、こ の, ままその 金, 属せ金属片とかが入ってしまうと風味、えー、食材の風味に悪影響が出てしまうので、でしっかりとその中性洗剤で洗い流しましょう。で、最後、えー、この工程はやらなくてもやってもどっちでもいいです、やってもやらなくてもどっちでもいいです。タオルをこう左脇に挟んで、でこうちょっと引っ張るような感じにして、右手で、左手か左手でちょっとこう、ぐっとタオルを引っ張ってあげます。こんな感じ。 ここがパパンパンと引っ張られる感じですね。ここに向かってこの歯の後ろ側というか逆側を撫でるような感じで何回かやってあげてこれでいよいよ完成って感じですねこのタオルの下りはこれ僕が鎌倉の包丁の屋さんで教えていただい教えてもらった方法なんですけれども まあ一応せっかくこうしてもらったからこんな感じでやってますが、これは別にやってもやらなくてもどっちでもいいです。で、まあ水気をよく拭いて、うん、ちょっとこう切れ味を確認して、こういい感じって、にんまりして、完成という感じです。どうでしょうか。で先ほどから、先ほど言ったように、日頃からその手入れしてる包丁に関しては、そんな400番とか使わなくても全然十分なんですよ。1000番で。 ね、サ, サササッとやってあげるだけでも全然切れ味が変わってくると思います、うん、ですね、まあ、一応これは一週間前ぐらい塗ったばっかりなんですけど、まあ、結構切れるんですけども、まあ、ちょっと切れ味が悪くなったとして、まあ、ちょっと途方と普通に砥石をぬらしておいてよしで作らせていで、さっきの牛刀と一緒なの同じ感じでまずこっち側から5回 入りを落としてあげて、で様子を見ると、うん感じでしょう。うで、まあ、ここで終わりでもいいんですけども、まあ自分はいつもその1500番までちょっと仕上げるので。 刺さるも同じような感じです。 これはすごく普通に日頃から手入れしているので全然問題なく、まあ、また切れ味が凍ってきたかなって感じですねで洗剤で洗ってさっきやった方法で、まあ、このタオルに擦りつけるような感じで何なんですかね返りを取るって意味があるんですかねこれはよくわからないんですけどこれやるといいよって言われたんでとりあえずやっております、まあ、これで完成 っていう感じでしょ何 か, か, かこの僕がいれると細かくべらべらしゃべってしまったので、まあ、難しく感じてしまったかもしれないんですけどもまあ実際やってみればああ大して難しくなえなってことに気づくかと思います。でその刃物を研ぐっていうのは実はすごく奥が深いことなのでまあ言ってみれば僕もこんなに偉そうな頃べらべらしゃべってますけど全然できてない部類なんですよ。けどまあ こ見身を見まねといいますか、本当にのなんちゃって素人目線というか、そんなやり方でも、荒いやり方でも結構切れるようになると思います。少なくとも何もメンテナンスしてないよりかは全然いい感じです。全然メンテナンスしなくて、すごい切れ味が悪くなった包丁を皆さんが使ってたとして、今、初めてその包丁をトイレとするじゃないですか。で、全然返りも出てないし、なんかこうあ、なんかこれうまく研けたかわかんないなって思ったとしても、 実際、その食材を切ったりとかしたら、もうすごい歯の食いつきが全然違うことにびっくりするかと思いますので、ぜひと も, もう包丁を少しでも使う機会がある人でしたら、もう包丁の研ぎまで覚えておいていただけると嬉しいなと思います。で、また趣味がこうですね、こういろいろ砥石を揃えたりとかしても面白いですし、でギターと一緒でその研ぎがうまくなってくると、すごいよく切れるようになってくるんですよ、その過程を楽しむのがまたすごくよいなと思います。 ちゃんとこう、ね、修行を積んだというかその、本当に職人さんの人から見たら、ね、僕 の, の話なんか、もう何言ってるだ、お前って、そんなママちゃんがその偉そうにべらべらべらしゃべってんじゃねえよって、なんか怒られるんだろうなっていうのは分かってるんですけども、<笑>まあ、この動画がね、その皆さんの研ぎ 石, 石に対する興味のきっかけになって、まあ、ちょっと研ぎ石、チャレンジしてみようかなと思っていただけたならば、僕としてはすごくうれしいなと思います。本当ね 切れる包丁。じゃ逆か、切れない包丁ってすごく危ないしそのストレスになってしまうので、まあ、ちょっと自分でその包丁頭部ぐ癖をつけてやってみていただけると嬉しいなという感じですでまあ全部終わったらこんな感じそのか干しといいますか、まあ、ちょっとね水気を切っておくような感じにしてあげればもう大丈夫っていう感じですさっきも何度も言うようですけども1ヶ月に1回くらいやってあげればもう十分なのでまあちょっと最初はめんどくさいかもしれないですけども是非とも えー、包丁研ぎチャレンジをしてみてください。で、楽しい包丁ライフよりライフをエンジョイしましょう。それではまた次回。さよなら。<笑>